ございます。ヘプシン・ジェイ・コーラー怪物武道団ですこのカヌマの地で踊る機会をいただきまして踊り子一の心よりお礼申し上げます私たちはジャパンジョイをコンセプトに日本中を盛り上げるために全国200名で結成されたチームです本来ならば出会うはずのなかった遠い地域の人たちと絆を結び一つのチームとして楽しみながら 演舞させていただいております私たちチームメンバーを出会わせてくれたこのサントリーさんそしてこの地域の皆様に出会うきっかけをいただいたよさこいカルマフェスティバルに感謝を込めて演舞いたしますご声援よろしくお願いいたします参ります怪物舞踏団 <音声>はい。 Trail, trail, trail, trail! どこしょうどこしょうっちでつれつれつれつれつれつれれれれれれれれれれ ソーリー怪物武藤た ありがとうございました